氷山のような形の水星なの流氷彗星シバーレル シバーレルがジェッター星に近づくのは15年ぶりでも気まぐれな彗星で次は200年後なの多分今回で見納めねそう思うとちょっとロマンチックでしょうわーすっごいお<笑>どこ見てんのよ フ「フッフッ フ, ッフッヤスデボンバー」「ヘイヘイヘイイ今ドファイア」「なぜかまきこまれて」「いつもひえあせ」「ぼうかくのきめろ」「ぼくはかけくち」 ブンベンベンベンクーおまだいじってるあのバラはおばあちゃんのかたなのんーどうん お, お, お父さん 20年前シバーレルにおばあちゃんを連れて宇宙に一つしかない氷のバラを見に行ったことがあるのおばあちゃんのお気に入りのバラだからって宇宙に一つしかない氷のバラってなにシバーレルの氷の中に咲く青いバラのこと花言葉はママに捧げる愛ああ。 お父さん最近そわそわして落ち着かないのよねうるさいからいっそのことまた見に行けばいいじゃないって言ったんだけど無視して屋上のバラをいじってばかりいるのうーんほんと困っちゃうわよ思おい出 何よ無情ちゃん、しんみりしちゃって。温泉どうだったよかったよ、ママ。おかげで気分すっきりなはずだったのに。u f o の無断使用がバレちゃったさ、はあ。どうしよう、僕崖っぷちだよ。あ、がけっぷちって無情ちゃんああ。ママ、お土産あるんだ。何にしようか悩んだんだけど。 ほら、ママ、甘いものが好きだって言ってたからしっかりしなさい無情ちゃんあママ崖っぷちで悩むくらいなら思い切って崖から飛び降りてごらんなさいそのくらいの覚悟でやれば必ずうまくいくって<笑>ママ僕のことそこまで考えてくれてる頑張って無情ちゃんあらげゲはいはい、印鑑ねひげ。 <笑>何その花ひょっとして誰かからのプレゼント違うわよ最近ガーデニングに凝っててさ あ, あ, あら氷のバラじゃないステーキ一度でいいからこんなの育ててみたいわ何に流氷彗星シバーレルにしか咲かない宇宙に一つしかない氷のバラその花言葉は ママに捧げる愛あママに捧げる愛だとママ励ましてくれた俺だよ。ありがとう、無情ちゃん。<笑><笑><笑> 宇宙に一つしかない氷のバラを手に入れる。宇宙に一つしかない氷のバラか え, えっとこのバラワーピッチャーノタビリジャーナテバグラソバノタビリピッチャーバグラソバピッチャー様ミキちゃんバグラソバピッチャー様バグラソバミッチャーバグラソバピッチャーバミラソバピッチャーバグラソバピッチャーバグラソバピギチャーバグラソバピギチャーバグミソミピッチャーバグミグミギピッチャーバグラソバピッチャーバグラソバピギチャーバグラソバピッチャーバグラソバピッチャーバグラソバピッチャーバグラソバババババババババババババババババババババババババババババババ あら、わさびつけじゃない大好物なのよかった温泉まんじゅうとか買ってこられたらどうしようかと思ってたのよあたし甘いもの苦手なのよねああ 奪おうとしているえ大変だ何や何やどないして二人ともえらい興奮してだって宇宙に一つしかない氷のバラはうちのおばあちゃんの大切な思い出の花なんだもん投げてこい何やってん な, やつっ<笑>なんてしつこいやつだいやけだ お前たちにに宇宙に1つしかない氷のバラを渡キャラボンってなに キャラボンは、キャラボン性生まれの特殊能力を持った存在だ、ボンゴキャラボン、キャラボン、ドゥ え, え, え, えボミそうか、てめえキャラボンだったのかぷぷご挨拶が遅れました。ボミドラゴンと申します。属性は炎ですあ、こちらこそ挨拶が遅れまして、ヒゲヒゲなんです。 もん<笑> よしああ。 いのち<音>をたすけようとしたのに シャウトどうしよう私取り返しのつかないことをどうしたらいいの私私シャウト吹雪の中を一人立ち尽くす美少女シャウトねえシャウト何をうるさいわね動けない うん、ああ吹雪がやるまで一休みしねえか。<笑> そ, そうね。 ウジ、まうん、ョウ が, が,、うん、がいないボンゴ。 だけは、何としてもううやったついに手に入れたしかしこれママのためにありがとう無ジちゃんバカ郎お前は団イかンカレヤンロウシだヒゲヒゲなのか 持ち帰りました。おお、でかしたぞ、ムジョ。ムジョちゃんなんて大嫌いよ。ママ、これには深いわけがあって。なのか。それが問題だーあ。こっちがママ、こっちがバグラー様。 ボクがじゃんけんする わい出 て, ただあてめえ、ひきょうのちゃんえいやなのはそっちでしょ 私たちが避難してる間一人でこっそり氷の薔薇を奪おうだなんて違うんだこれには深いわけがあってどういうわけよそ、それはそれはそれは<笑>頼む今回だけは俺に花を持たせてくれダメ。だって宇宙に一つしかない氷の薔薇はおばあちゃんの大事な大事な思い出の花なんだから俺だって 大事な、大事な、大事な、ママの鼻なんだーママあ、あの、これ、母ちゃんのために。まあ、嬉しいわ、この子ったら。母ちゃん、大丈夫かいああ、ありがとうよ、無情。 母ちゃんには今まで苦労をかけっぱなしで済まなかったよそんなこと気にすんじゃないよこの子は宇宙に一つしかない氷のバラ花言葉はママに捧げる愛 お前は血も涙も出るか。お前はないです。その手を離しなさいよ。やだ。ああやらこったーい。やだこって。 しっかりしなさい無条条。崖っぷちで悩むくらいなら思い切って飛び降りてごらんなさい。そのくらいの覚悟でやれば必ずうまくいくって。ママ。うふ。ふ。メジャアディオス。俺のライバルたちよ。メジャー。じゃあ。 あれあ氷のバラ無情の旦那 ファイヤーボムを使ったたら崖が崩れて私ちちちも落ちちゃうわ 今の熊に戻ったようんそこにもあったのか、うん、マックスそれは他にもあったのこいつはようなしだな バーレルであちこち栽培してるんですがでも種を作れるオリジナルはこれだけなんですいやあよかったよかったおじさんの思い出守れてよかったね<笑>そうねえ<笑> 俺のおごりだ好きなだけ飲んで食べて歌っていいぞー<笑><笑><笑>何くらい顔してんのよむじょちゃんああ。まさかこいつがただのコピーだったなんて。 マグロ様には叱られる。ママには本物をプレゼントし損ねるし。無情ちゃん。<笑> あ, ありがとう。無情ちゃん。ママ。さ今日は朝まで飲み明かしましょう。ママ。 分かんんないんだからねシらば食べよどういう意味いいからほら伸びちゃうわようおじさんひげ<音楽><音楽>